はいどうも、六代目です。雨です。雨ばっかりです。で、まあ、毎年私思うんです。軽トラのホロが欲しいとか、大きいバンが欲しいとか、毎年この時期必ず思うんです。で、ほとぼりが冷めると忘れてしまって、普通のテントをかけるだけでいいかぐらいでなっちゃうんですが、さすがに、これだけ雨が続いちゃうと、やっぱ困るんで、 外りが冷める前にに買ってしししままうことしました本当はあのーまあ、テントあの骨付きのやつですね、えー、純正とか、まあ、あとはオリジナルで作るにしても、まあ、ケ軽トランド台にしっかりボルトで固定するやつがいいんです高速走行が危ないので、えー、安価なやつはまあほについているゴムそのもので固定するだけになりますので、えーまあ、7 0キロ以上とかで走るような道は使わない方がいいです 私、安全運転が基本で、まあ仕事上、高速に乗るということはほぼないので、ゴムバンドで止めるやつをちょっと頼んでみました。5万円弱、まあ、4万6800円ということでした。届いたら即組み立てたいと思います。まあこれで安心を買ったと思えばいいので、ね、雨の日、まあ雨の日になるだけしないですけど、朝っぱらからずっと降るような時はしません。夕立ちとかで急に。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 それでは、これからもよろしくお願いします。6体目でした。